このグローバル化というのは何が起こっているかという話をちょっとしたいと思います。えー、それからこういう問題点があってこういう人材が欲しいという言い方より いかにみんなで手を合わせてこの人材を育ていけるかという話をちょっと皆さんと一緒に考えたいと思います。グローバル化というのは少し先ほど皆さんと話していたのが2000年に寝る大学の方に行ったら週に1回日曜日に西村先生に教えていただいたんですけれども週に1回古本街に行ってたんですよ。なぜ古本街に行くかというと1枚でも教科書以外の 日本語が読める紙は欲しいからそれを探し に, 古 本, 屋街にあ古本街に行ってたんですよ。で皆さんも今は分かるご存知の通りだと思うんですが今はもうインターネットの時代でもう自分のスマートフォンでも全然あの、まあ、NHK から、えー、日本の漫画のサイトま で, です、ね、何でも閲覧できるという事例になってきています。その代わり情報量も非常に増えてきていると思います。 そういった中でその大量の情報を探す人まとめる人まとめてから分析してその後に企業として個人として意思決定ができるようなその材料が作れる人が今一番求められているかと思います。